休校期限ですかえっと。あ、この日程ってもしかして。<音声>うーん、やっぱり。全部お仕事の人被っちゃってます<音声>。仕方ないですよね。 私、諦めます。せっかくの夏休みですけど、みんなプールが大好きですけど、プール。せめて、うちのビニールプールが使えればよかったんですけど、破れて使えなくなっちゃったし。 事務所のみんなでプールに入るんですかでも、破けてて。そうなんです。でも、どこに穴が開いているのかがわからなくて、空気が抜ける音もしないんです。え プロデューサーもうちの